て<笑><乾杯><笑>いきましょうはいそれ始めそれ終わり いけるいける当たり前じゃないですか。<笑>そうだ当たり当たり前だよね。たまり当たり前。入ます。はい。<笑>入れます。 回目1回目了解 2回目です。はい、でかい。おい、了解 HP、一緒。了解 HP が奥くいいね殴ったナイス見てみるあ、はいよ右上一二飛ばす3四止まる5 6, 5 6 7 8うん 大丈夫大丈夫ナイスナイナイスだよナイスモだよはいんだって<笑>それ投げた<笑><笑>はい了解集中はい集中はいはいはいはいはいはいはいははいいはいはいはいいははいはいはいはいはいはい カミナリ文句 OK 斜めだありがとう受け渡し 10OK です九、八、7 6 5 4 3 2 1 ナイスオッケーあざすはいミサイルそ、はい、のままナイス戻ります受け渡し OK です65目54321 いだあざすはい、はい、了いいろは入らないえー、っと下に行 GPS とに行くよでフラットん。壊した壊したこのままいる私以外私以外3人で頭はいそしたら一います ナイス。リピース先並ぶ。こ、う、れ、ん、投げます。そこでまも。止まってます。止まってます。はい、オッケー。いいね。重なってる。ああ、よかった。うん。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ナイスモック。ナイスモック。はいはい ねイスモ、うん、やっぱモクですわありがとうちょっと元気出たよくわからん<笑>スーパージャンプちょっと多いからくら い, <笑> い, からくらいはいそイスモークチイター10早いね ジャッジさす、8あチェイサー早いので、もう触らない方がいいです。はい、うん、止めるよ、止めるよ、止めるよ、止めるよ、0.1 だよ、<笑>だか止めるよって言いながらタンク連れてくの面白すぎる、<笑>確認無印チェイサー、左、左了解。 お珍しい組み合わせっすね。どんどんそれってっしちゃ<笑>テンションには触れないで。一応深夜やからもう。そうやな。珍しい組み合わせっすね。やり手つりそう。あ<笑>れだ。なんかにの腕痛い。大丈夫大丈夫。頑張れ。とにかく頑張れ。踊り終わり。はい。耐えた。 ナイスっすシャークースシャーク、うん、もういいよ1000きた1000きたいい軽 く, いい軽くクリスタ俺が上俺が上分かってる大丈夫クリスタじゃ、ね、ーズ 皆さん皆さんもう1個上ですよもう1個上もう1個上ナイスナイスナイスナイスクリスアンチでクリスアンチねクリスアンチもんくオッケーナイスナイスナイ ス, ナイ ス, ナイ ス, ナイス追いかけああよかったな、えー、けてるてすごいないやナ イ, スナイスナイスナイスここから集中してこはいよペンもんく中張っ盤召喚了解 こっち文句以外しいね。はい、了解中了解遠いなナイス反則で桃源投投げげますえ、えーね、投げた 右 上, 上奇数3番偶数4番は、ねうん、いね1・2スタート5・6から残下ね了解1からだ3・4スタートスタートオッケー次7 8, 懺悔・8残下最後1 2, 懺悔・2残下ナイスコール ー k 6じゃない。るナイス6じゃ測ららいよ軽減準 備, ナ イ, 減準備ナイスアドル。 あ い, いっすねいげりすげえすげえボコボコでだし、ね。ナイスヒール ミッショリップなんか遅いいやそんなことないよほんそうん、うん、そっかそっか秒そこはいここで30秒か早すぎるな<笑>ええー、やばいなだいぶもう手抜きながらやるか うんそうだねあれももう殴っていいかも普通に、うんいいね、普通に殴っていいかもうんまた大飛びよ一パぐらいからかな調整する1秒そうだね止める止める止める五秒オッケー殺す殺す殺すナイスオオオッッッケケケーーー。ナイス。イスありがとうよっしゃここまで来たよしよしよしいけるよ集中ね これで勝とうふぅレオさんがちょっとへこんでるねその、まあ、自然確認戻る戻るんで大丈夫へんだところで最初こう一個ないそりゃそうですけどへ<笑>んでるなと思って大丈夫大丈夫集中しよしよしよ 皆さん B スタートねこれでクリアそうそうそう 100% 目指しよう目指そう目指そうそ、うん、れからねはい 踊り始め。踊り終わり。これ投げた。特定判決。では不確認。では不確認ね、はい。停止。停止ね。は、バオッケー。ナイス。動くよ、お次。動く、動く、動く、動く。 このあと準準備照準準備三番 3, 3回このあとは止まりこのままナイスなんか打ちだけ減ってるやばい落としたナイスナイスナイスすぎる、ま、ナイスすぎ る, る, る, る回アルファーねアルファーね料金、ね、しなくて い, いけだからうん大丈夫アルファーね できるだけ殴る静止行動しっかりオッケー行動行動名誉集団荷重名誉、ね、集団荷重行動行 動, 行 動, 行 動, 行 動, 行動3番地 ど, どっちも行動ねはいどっちも行動行動了解 オッケーナイス、綺麗、コードコードコードどっちもでおまだ5秒オッケーナイスオッケーこんな最速の投影です、はい、オッケー、はい、よありがとう投げたナイス挑発 踊り始め、ちょっと早いけど。は い, いよ、いいよ。ベータね。踊り終わり。参入出た。あいよ。ナイス。自分の物心確認。オッケー。殴るよ殴るよ殴るよ殴る よ, 殴るよ。A 確認。 右線の照準頭割 り, 頭り右線の真ん中ねそうそうそうそう。で最後で照準頭割り最後 で, で, ライドで了解位置つくよ頭割りので頭割りでねこの後頭あと頭割りと誘導でやみしい集合やみしい集合やみしい集合 で最後でーね最後でーね最後でー ね, でね危ない危ないイナイスナイスオッケーこの後リビデ受けケねーねあイリ投げたありがとう外すリビデ開始<笑>発動 5秒前。4、3、二、ナイス。あざす、ナイス。大審判ねー。OK。いくよ、見るよ。一、は、い。一1から C、1から C。上、上、から上、上、から上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、 オッケーこのあと U さんの無敵受け次まあとでいいよな挑発2回大審判2回目肥料 2三、右下から B、OK、右下から右上しっかり入って上踊り始めるはいよ上投げます投げた薬ね薬ね薬 ね, 薬ね、はい、踊り終わり僕最後残りん来た、OK やっぱさっきより速い気がする。いけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるっけるいけ誰いけるいけるいけるいけるいけるいけるいさんいけるいけるいけるいけるいける俺けるいけるいけるいけるいけレいけるいけるけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるけ っっやったー<笑>やったーやったーやったー お, っー お, ーおーよかったやった ー, あーめっちゃ単純じゃんやったーおーっしゃーマジできたやったああよかったよかった<笑> めっちゃ<笑> や, っやったやったマジでああやったたああやったやっ た, っっ た, った<笑><く><笑>あ見てるあああああああああああああああああああああああああったあああ<笑><笑> いやほ本当によかった。よかったち いや、勝てたったね。いや、よかったっすね<笑><笑><笑>。よかった。マジ。にいじてよかったっすね。よかった、よかった。本当とに。いやマジよかった、よかった、よかった。は<笑>い、ちょっと。SS、テガシー いやーあーいやー、よかった、これ取れて、マジで。気候上の、<笑>マジよかった。えーえー、<笑>最後の最後でありがとうございます。いやいや、本当によかった。ありがとうございます。な よ く, よく考えたらさ、当たり前じゃん。だって俺、とっくりさんの火力上げるために自分の火力下げてんだもん。いや<笑>俺がクローズをもらっていいわけねえじゃん、よく考えたら。いやー、でもね、そこだけじゃないよ。やっぱみんな上がってたからね。もう最後の最後でみんなノースでできたんだよ。そうそうそうそう、よかったわしい。よかった。んよかった、ね。最後まであと7分だったからね、よかったよかった。 確かにねー<笑>ー。それ、そ、ね、んなえ、よかったよかった。え、よかった。え、よかった。やよかった。え、よかった。よかった。え、よ<笑> や, やった。え<笑><て><笑>、よかった。え、ね<笑>、よかった。 よ か, かった、マジでみんな明日ごめんね。いや、余韻に浸れるよ、もうあしたいい、ね。 明日仕事サボって首になって帰ってくるわ。みんなで。お<笑><笑>だ。<笑><笑>いや、よかった、マジで。うん。ういやー、これは強い。あっちかっち。あっちか。そう、<笑>そうこれがいい。くさん<笑>あっちなん ド, なん ド, ドくさんなんか出して出してんじゃん、またない だから確かにあっちにするかじゃ あ, あこ真ん中であっち向けばいいんじゃないです か, あそ か, なかクエストみたいなボイトだと<笑><笑>確か に, <笑>確かに<笑><笑>かこれだと脱出し地点が邪魔なのかな、ま、真ん中がいいんじゃないあそうなんだ。 まあ、真ん中でとりますか中心で。そうですね。で, できるだけ詰めて詰めて。クリスさん、早よ真ん中行ってくださいよ、ね。リーダー、真ん中行ってや。早く。こことてはいいのに。名前だけのリーダーなのに、本当にそんなないよ。本当にありがとう。 い や, いや真ん 中, 行く真ん中行くそっちを見たんですか<笑><笑><笑>エモート好きオッケっなオっれ ?L ビオ終わっちる見ビデオ終わってる ?L ビデオ 終, 終わってる ?L ビデオ終わってる ?L ビデオ終わってる ?L ビデオ終わってる ?L ビデ終わってるビデオ終わってる ?L ビデっビ終わってる ?L ビデオ終わってる ?L ビデオ終わってる ?L ビデ終わってる ?L ビデオ終わってる終わってる 何てこと<笑>死んで終わってるわ<笑>どうだって。取ろう やったー。いや、見てくれてる人もありがとう。ありがとうござ い, しいるすよ。ありがとうございます。18ぐらいまで行ったね、しゃもちゃんと。本 当, 本当にありがとう。泣いちゃった。待って、いてのに、今日号しちゃったんだ<か><笑><んか><笑><んか><笑>いや、いけてよかった。本<笑>当よかった。やばしてよかった。<笑><笑> いやーマジでよかった。あー<笑><笑>いーああでやのかった長かった 聞いてる人たちは分かんないかもしれないけど、一年やってますからね、これ。<笑> 9時半たで、う、え、ん、ーね、いろいろあった。いろいろあったねさん。ロール変わったから、もうね。2から11になって、本当、何 も, かも変わった。いろいろあった。皆さんも来てくれて。で、えー、いやよかった、よかった、マジで。 いやほんまに中国行く前クリアにてよかったいでもさ、フラットさん、で絶たあはクリアしたののに絶魔の武器っていいるおかしや<笑><笑>俺いやい や, い や, いや あれねお願いごめんみんなそうそう、絶対の武きで、ね、取りたいで、ね、あある日に